続きましては埼玉県富士見市からお越しの七色七味の皆様ですどうぞ声援応援よろしくお願いいたします拍手での声援でよろしくお願いいたしますありがとうございますこの度創価の皆様のご厚意により参加させていただきました七色七味ですタイに 耐えた日常の中でもいつか必ずもう一度とメンバー全員で心を燃やし創価の町に舞い戻りました「青毛や虹色」「かか大将」「マスクを超えた笑顔の演舞」どうぞお楽しみください ご無沙汰しておりました約2年ぶりにこの創価の地に帰ってまいりました七色七味でございます<笑>まずこの晴天のもと、このお祭りの企画からそして実行までご尽力いただいた皆様に心より感謝申し上げたいと思いますそしてここにお集まりの皆様 今日一日この晴天のもと楽しい楽しいあの時を思い出してもう一度よそこい祭りを楽しんでいただきたいと思いますそれでは参りましょう笑う門には服着たる七色しぎの稲はんほなぼちぼち参りましょうか見事笑顔の花を咲かせましょう 青毛や虹色かカ大将 のもとでこんな多くの皆様の前で演舞をすることをまたあの時を思い出します七良市議員2019年からしばらくぶりに皆さんとお会いすることできなくて しまーすだんもちもちまいりましょうか七色シでございます。 笑顔は何より百夜くらいの人そ、うん、こ, こからは部長いても立ってもいられない膝のリズムにくい、うん 手が震えちゃった。お<笑>久しぶりで7。よしでございました。今日1日よろしくお願いします。応援してくださった皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。大きな拍手よろしくお願いいたします。